以上が STM32 マイコン体験実習組み込み AI 編のプログラム構成になります。本プレゼンテーションは6つ目の設計のヒントのパートとなります。組み込み AI 開発では、組み込み AI を使って解決しようとしている問題に対して最適なニューラルネットワークモデルと 最適なデバイスを選択する必要があります。ここでは最適なモデルやデバイスを選択するためのポイントについてご説明いたします。通常の AI と比べて、組み込み AI にはいくつかの制約事項があります。一つ目はメモリーの制約です。フラッシュ内蔵マイコンを使用する場合、内蔵メモリーの制約があります。 内蔵メモリとしては、フラッシュメモリとラムがあります。ここで、STM32CubeAI の分析機能を使用して、インポートした学習済みニューラルネットワークモデルが、どれぐらいのメモリが必要になるか、指定したマイコンの内蔵メモリに収まるかどうかを確認する必要があります。内蔵メモリに収まらない場合、外付けのメモリが必要になります。なお、 本実習では3 2ビットの Keras の学習モデルを使用しましたが、最近では8ビットの量子化モデルの対応もあり、モデルサイズの削減を見込むことができます。特に画像認識などのアプリケーションなどでよく使われており、量子化による精度の低下は限定的と言われています。もう一つは時間的制約です。 時間的制約の厳しいアプリケーションで組み込み AI を使用する場合、指定したマイコンの CPU で時間内に推論実行が終わるかどうかを判断する必要があります。もし制約時間内に処理が終わらない場合、より周波数の高い CPU のマイコンを選択する必要があります。弊社の s t m 3 2ファミリーは、マイコン製品では最大 550MHz、 プロセッサー製品では最大 800MHz で動作する製品を用意しております。より早い推論実行が求められるアプリケーションを開発される際、ぜひ弊社の STM32 ファミリーをご検討いただければと思います。ここで、真相学習を使った設計プロセスについてご説明いたします。真相学習の設計を考える場合、まずは、 アイデアがあり、そのアイデアに沿ってコードを作り、その後実験をしてアイデアを更新するという一連のサイクルを繰り返します。一回のサイクルで完璧なモデルができることはなく、このサイクルを何度も繰り返すことによって最適なモデルへと改善していきます。また、このような一連のプロセスを複数のニューラルネットワークのアーキテクチャに対して行い、 解決しようとしている問題にはどのアーキテクチャが適しているかを調べる必要があります。では、複数のニューラルネットワークのアーキテクチャがある場合、どのように選べばいいのでしょうかこれにはいくつかの方法があります。まずは、精度に着目する方法です。これは考えているアプリケーションではどれくらいの精度が必要か それに対して複数のアーキテクチャではそれぞれどれぐらいの精度が出ているかを比較する方法です。次に実行時間に着目する方法です。時間制約が厳しい場合、例えば50ミリ秒以下、30ミリ秒以下といった推論時間が必要な場合、できるだけ実行時間が短いアーキテクチャを選ぶ必要があります。どのアーキテクチャも 希望の推論時間を実現できない場合、高いパフォーマンスの CPU を搭載したマイコンを選択し直す必要があるかもしれません。また、メモリーサイズに着目する方法もあります。メモリーサイズが大きくなると、マイコンコストにも影響があります。その他、ニューラルネットワークの入力サイズやクラス数などのパラメーターも検討対象に上がります。 画像認識の場合ですと、入力画像サイズが 32×32 ピクセルなのか、100×100 ピクセルなのか、また、識別する画像のクラスは何種類にするかを決める必要があります。クラス数が10から100に増えると、ニューラルネットワークはかなり大きくなり、その分メモリーサイズも大きくなります。このように、精度だけではなく、 様々なパラメータを見て自分のアプリケーションではどのパラメータが一番優先度が高いかを判断して最適なアーキテクチャを選ぶ必要があります。ニューラルネットワークのアーキテクチャを選ぶ上で注目するべきパラメータについていくつか紹介しましたが、ここでは画像認識における入力画像サイズの影響について説明いたします。 左側に2つの犬の写真があります。上の方は 64×64 ピクセルで 12KB の画像。下の方は 1000×1000 ピクセルで 3MB の画像になります。当然ですが、下の画像の方がはっきりとした鮮明な写真になりますが、このような画像を入力画像として使用しますとかなり大きなニューラルネットワークモデルとなってしまいます。 フリーコネクテッドの一番簡単なアーキテクチャを使った場合、ウェイトの数が増えて大きなメモリーが必要になります。一方、上の画像を使った場合、画像としては不鮮明ですが、それでも犬であることは判断できます。こちらを使用する場合、メモリーの使用を大幅に抑えることができます。アーキテクチャが変われば、 重みの数なども変わりますが、いずれの場合でも入力のデータサイズはニューラルネットワークモデルの大きさに大きく影響を与えます。先ほど組み込み AI の制約についてご説明いたしましたが、ではマイコンを使った組み込み AI ではどのようなニューラルネットワークモデルが利用できるのでしょうか。まず加速度センサーやジャイロセンサーなど、 50Hz から 100Hz 程度の高くないデータレートのセンサーの場合、データの量が多くないため、数キロバイトのフラッシュメモリーとラムメモリーで簡単なニューラルネットワークのモデルが実装できます。また、セキュア演算数も多くないため、CPU のパフォーマンスもそこまで高いものは要求されません。一方、オーディオに関しましては、 センサーのデータレートに比べて 16kHz などより高いデータレートとなりますので、その分必要なメモリーサイズも大きくなります。また、セキュ和演算数も多くなりますので、ある程度の CPU のパフォーマンスが必要になります。これらのセンサーやオーディオなどの組み込み AI アプリケーションの場合、CPU としましては、 アームの CoreTex M4 クラスで十分に処理できる範囲であると考えています。次に画像系の組み込み AI ですが、こちらになりますとセンサーやオーディオ系の組み込み AI と比べて、ニューラルネットワークモデルの大きさが大きくなります。ここではいくつかのデモを上げておりますが、入力データとどのような認識をしたいかによって、 ニューラルネットワークモデルが変わってきます。例えば、手書き文字認識の場合、フラッシュメモリーは 300KB 程度、ラムは 30KB 程度が必要になります。また、セキュア演算数は7 3000回となっておりまして、こちらは CoreTex M4 Core のパフォーマンスでも処理可能ですが、推論実行時間を短縮されたい場合は、 より上位の CPU を使用する必要があります。一方、画像認識のアプリケーションになりますと、例えば18クラスの分類で 224×224 ピクセルの入力データの場合、手書き文字認識の場合に比べてメモリーの使用量が大幅に増えます。また、セキュ和演算数が大幅に増えますので、 コアテックス M7 コアなどの高いパフォーマンスのコアが必要になります。推論実行時間もコアテックス M4 ですと数秒かかるところコアテックス M7 ですと100ミリ秒程度で完了することができます。さらに画像認識の場合8ビットのモデルを使用してもあまり精度が悪くならないため必要なメモリーサイズを減らすことができます。 ちなみに先ほどのモーションセンサーやオーディオセンサーのモデルの場合、8ビットモデルを使用しますと精度がかなり落ちてしまいます。弊社では組み込み AI を使用した様々なサンプルプログラムを用意しております。各サンプルではどのようなアーキテクチャが使われているか、どれぐらいのメモリーが必要か、 ニューラルネットワークモデルの規模はどれくらいか、どのようなハードウェアが必要かなどの情報を記載しています。ここで注意点ですが、通常推論実行時間よりも前処理の時間の方が大きくかかります。一声10倍ぐらいの時間がかかるとお考えいただければと思います。従いまして、推論時間だけではなくて、 ご検討中のアプリケーションでどのような前処理が使われているかという点も念頭においてご検討いただく必要があります。こちらも人の活動認識のサンプルになりますが、先ほどとは異なるデータセットが使われているサンプルとなります。その結果、パフォーマンスやメモリサイズも先ほどとは異なっております。 こちらも同じく人の活動認識のサンプルになります。使用しているモデルは先ほどと同じモデルになりますが、先ほどは弊社独自のデータセットを使用したサンプルでしたが、こちらは一般公開されているデータセットが使われています。次は環境音分類のサンプルになります。こちらのニューラルネットワークモデルは大きく、 ログメルスペクトログラムという特別な前処理が必要になるため、人の活動認識に比べて高いパフォーマンスの CPU が必要になり、メモリーサイズも大きいものが必要になります。こちらは先ほどご紹介しました手書き文字認識のサンプルになります。32×32 ピクセルの入力を認識する仕様となりますが、 比較的小さなニューラルネットワークモデルで実現しています。こちらも手書き文字認識のサンプルですが、こちらは先ほどと同じニューラルネットワークモデルと同じデータセットを使用して、異なるデバイスで推論実行するサンプルとなります。STM32MP1 というプロセッサーを使用しています。 こちらは現在リリースされているサンプルの中で一番規模の大きい食品分類のサンプルになります。ニューラルネットワークモデルとしては FD モバイルネットというモデルが使われておりまして18種類の食品を分類します。デバイスとしましては STM32FAMILY では最もパフォーマンスの高いマイコンの STM32H7 シリーズが使われております。 このサンプルではカメラの画像はもともと VGA の画像ですがニューラルネットワークモデルに入力する前にクロップとリサイズの処理を行って 224×224 ピクセルの RGB8 ビットのフォーマットに変換しています以上で本プレゼンテーションを終わりますプレゼンテーションを最後までご覧いただきましてありがとうございました